さあ、はい、始まり ま, 始まりました少量チャンネルでですョウで す, で す, ですはい、はい、というわけで今回は「はい、甘えたいなくつきたいなイチャイチャしたいなぁ」ということで今さ、うん、ドラマをねあるじゃない。あるめっちゃいい。なんだっけタイトル ?30 歳まで童貞だったら、うん、魔法使いになれるらしい、うん、かな、はい そう、うん、それを僕らがめっちゃハマっててうんめっちゃいいあれもうキキドキドキするキュンキュンす る, ンンする僕らのチャンネルを見てる方だったら多分見てる方も多いかなと思うんですけども、うん、僕もキュンキュンしたいです俺もキュンキュンしたいですいや僕がキュンキュンしたいんですよえ僕もキュンキュンしたいんです、うん、いやでも今日は僕なのえ<笑>今日は僕なのあじゃあ明日は俺でいい うん、じゃあそれはまあ動画以外で<笑>あの勝手にやってください、ね、<笑><笑>はいというわけで、はい、癒されを決定戦をしようと思います。癒され決定戦、はい、僕がキュンキュンするようなことをしてもらって、うん、合格か不合格かを決め る, あなるほどそういう回です。パパフパフ はい、っ、はい、いうことをやっていきたいと思います。はい、はい、えじゃあ、俺が、うん、翔太が、うん、その研 ン, ンするようなことをするってこと。うん、翔太がそう研 ン, ンするようなことをして。あれをがするってことね。はいはい、難しいなー。はい、じゃあ、待ってます。終了。めっちゃ考えてるね。いや、もう、なんか難しい。じゃあ、僕がやるよ。えいいの。はい。え、やってやって。では、どうしてればいい。そのままでいて。うん。 いやもうなんかもうすでにキュンとしとるんだけどなかなか年下の子に頭なでなでされることないでょよ<笑>はい<笑><笑> 今のは何がキュンポイントは何なの今のはやっぱり、うん、頭撫でられるのってみんな好きじゃんそうね、うん、頭撫でられる頭撫でられる手からのキスっていうああ、それをやったのねそうそうそうそうあーなるほどね頭撫でられてからのキスねそうキュンとしますよねみんなまあもうこういう状態だしねなんかもう一緒に寝てるっていう 感じね、うんうんうん、でもさなんか「付き合い始め」とかさ「付、は、き、い、合う前」とかでさ、うん、なんかちょっとお互いにさ、うん、ちょっと意識をしてるんだけど、うん、キスをするタイミングを見計らってるとかさ、うんうん、そういう時のドキドキ感ちょっとたまらない。<笑>確かに お互いにさ、背中向けてさ、寝てたりとかするじゃん、こうやって。チューしたいな、チューしたいなってお互い思ってたりとかするわけじゃん。うん、なるほどね。もう明日早いし、寝よっか、とか言ってさ、うん、でもなんだかんだ、もう寝たまだ起きてる、うん、で、なんかちょっと、こう、なんか寝返りとか打ってさ、ちょっと相手の方とか見たりとかしてさ、うん、で、謎に寝てるの、お互いに。うんはい、どんどんさ、うん、この距離が近く それもうつくかつかないんじゃないかくらいでもうここでさなんかまだお互いを探ってるみたいなないちょっと今のそういうシチュエーションないですね え, ー、えなんか今までの経験上はないやあ本ほんとなんかしていいのかしてよくないのかみたいなうん、うんうん あるよねああるかかあるかかななない人はあると思うんだけどななんかもうドキドキドドするよよね、うん、確かにもう寝れねえよあのドラマでもあったじゃん、はい、主人公のさ男の子がさ、うん、その同期のさ自分のことを思ってくれてる人のさ、うんうんうん、家に泊まりに行ってさちょっと主人公の男の子はちょっとまあ、うん、申し訳ないけど襲われるんじゃないかみたいな感じで思ってて全然そんなことないんだけどなんかもうお互いにもうドキドキして寝れねえよみたいな、うんうん、そういう感じとかさ うんいいよねしたいしたいじゃないでしょ<笑>いや、もうできないのよ<笑>ちょっと頭抱えるのやめてもらっていい<笑><笑><笑>ひ ょ, ょさ、じゃあ、寝ます<笑><笑>眠くなったうん、眠くなったじゃあ寝ようかうん いや癒しを決定戦はどこ行った。<笑><笑><笑>はい終わりおやすみなさ ー, ーい。元気です。うん。 なんかあのドラマの中でさ、うん、なんか翔太的にめっちゃキュンキュンするポイントみたいななんかシーンとかあったキュンキュンではないけども、うん、相手のことが好きっていうことに対して、うん、ごめんねとか思ってる人の、うん、ところは、うん、切ないよね。 同棲を好きになってごめんねみたいなところはちょっと切ないなぁとは思ってうん。わかる、なんかあの主人公の男の子のそばに入れるんであれば、うん。同期のままでいいみたいな、ね。そうそうそうそう、うん、それは切ないかも。わかる、切ないよね、うん。そういうシーンもあるね。そうだね。うん、はい、でも全体的にキュンキュンする。確かにうん、さあ、じゃあ、寝ます。<笑><笑>